非常に印象的だったのが、うん、その出会って即攻でね言ったセリフ、うん、これねだからそのどんな女がタイプだって、はいう、はい、これ後にも先にもこんなこと言ってるキャラクターいないでしょい い,、ね、いきなり聞きますからね、うん、からこのなんかパンチラインというかなんつうだろうん、このセリフに惚れたし、うんうん、なんか俺もそうしようっていうふうに 近頃俺もそうしようはじ<笑>めましてっていう人に出会った時に「<笑>はいはい、あどうもはじめましてあの声優の木村昴です」あ「あっ知ちょっとお伺いしていいですか?はい」なんしょうで<笑>あどんな女がタイプですか?」っていうこれは、ね、もう<笑>絶対やめた方がいい先先行く<笑>行く先々で<笑> そ, れそれは絶対違うと思う<笑>違う違う<笑>でもね<笑> そ, れそれでなんとなく相手のこのさ<笑><笑> やっぱ好みでどんな人なのかなっての分かるってのは確かにと思ったねまあねなんか男同士ならでも許してくれそうな雰囲気ちょっとあるけど、うん、じゃあ女性が相手だったらどうする、うん、あだから例えばだけど、はい、あ初めまし て, めましてあでもあのちなみにどんな男がタイプですかはいマネージャー n g <笑>ってなります NG 俺 NG 違うの違うの俺が描いてたエピソードはそれじゃないの違 う, ん、ど, うどうなんの出会って初めまして う, うわめっちゃ美人だなこの人はじめまして声優の木村すばですああどんな男がタイプですかああえー、私ですかああえー、私はじゃあ背が大きくてああ包容力があってああであの目鼻立ちがはっきりとしててああ、えー、ああハーフの小太りな人ですって言ってお嬢さん<笑>それ俺のことかな っ, っ て, <笑>ってえバレちゃいましたもう気持ちが溢れちゃってるぜっって俺たちもう 付き合ってただ中学生の妄想ちゃうよ東堂といえばもう存在しなかった青<笑>春、ね、を妄想するでしょ確かに東堂、ね、俺はもうあれでいいあれでいいんだ俺のその右へ行くか左行くか東大